かわいい<笑>香川・伊田駅。<笑><笑><笑> 8年ぶりの飛行機そうジェットコースターのみみたい可愛くな<笑> い, い<笑>あ、ということで初登場のイいゆかちゃんですイいゆかですよろしくお願いしますイいゆかちゃんは声優ですいろいろやってます<笑>後であの声やってもらいましょうね<笑>ちょっとハードル上げないです<笑><笑>今回はイいゆかちゃんとマーザーミステリーと謎解き福岡のそういうゲーム私の好きな趣味で回るのはここみたいな旅ログいきたいと思います とりあえず楽しみ楽しみすぎるのでもうちょっとで到着です後方電鉄はいでなんか、ね。電車を貸し切ってやるらしくて結構なんか大掛かりなね、面白いよ ね, ねまだ水っぽいので楽しんでみたいと思いますはい DivaDiva 行ってきまーすはい、到着ーイエーイ着いたよ着いたねやばいねなんかめっちゃ駅かわいい<笑>香川伊達駅さっきまで曇ってたけどね、うん、もう。 天気さめっちゃ明るくなってきて、ね。今日なんか東京は大雪らしいよ。あやばいです。逃げた。<笑>みんな寒いね。<笑>いいだろう<笑>。逃げてきた。む<笑>しろ暖かい。ね暖<笑>かいよ。今日はねここのねなんかね宿舎に泊まるらしいよ。すごい駅の中にあるんだって。ね超楽しみです、ねねじ。じゃあでは楽しんできまーす。それを皮切りに。 続々とま の, のの情報が集まってきた慢性的な経済に陥っていた令和豊国鉄道は集客につなげるチャンスとばかりにイベントを立ち上げたのだったえ次に使っているのがツアータイトルでございます豊国大航を時巡りリハ全国から知恵をお借りし財宝のありかを探し当てたいと考えこのトレジャーツアーの企画が立ち上がりました皆様にはまず列車に乗っていただき 西岸駅で一旦下車していただきます。地元福岡で、温、え、泉、ー、リポーターやってます。温泉発揮です。よろしくお願いします。温<笑>泉好きで、今日はあの温泉の良さを広めつつ、やっていきたいと思ってますので、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。えっ、ー、と、大柴って言います。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そ<笑><笑>をやってます。どうも申します。ちょっと周はギンギンやな。<笑><笑>ね 本当にんすご い, あ, あ, の あ, い、ね、ありがとうございまおですよ、ね、んす。うですうお疲れ様ですあうがご<笑>いね。 いろいろありますね青のやつをなんか書き上がる私たちの、ま、色を座りください温泉リポーターさんはい、温泉リポーターですはい。バだ<笑>今回抜群のそうです<笑><笑>、ね 私, えー、私の写真なんだけど揺れが出るって言われて<笑>、えー、あ、そうなんですか？結構小さい、ね、てててこ信じてたこ温泉に温泉着点でこの源氏の森っていうおー、の森座り座る座ろう、座ろすごいね仲良くなれそうな気が デデザザイイナナーーささんんいいいいねいいね音楽るなる嘘ででる嘘しょ最高本に最高すぎるごいあ<笑> これは残なくてはー家庭のによりえ急遽これないんいじゃないこないんのとあっ のおりにんすんのこれはやってますね。 トヨクニは非公認ではございますが、令和トヨクニですと、このから愛してくれています。質温泉は好き？温泉仲間？温泉仲間？温泉仲間だって。温泉仲間になってくれた温泉仲間になってくれた。ありがとう。温でその温泉仲間だから。温泉仲間。 終わっ、ま、たクリアできたのか目標一個クリアできてないですまあでもやぶさんは無事とということで終わったね終わりましたね終わりまし た, した終わりました 超楽しかった楽しい感じにちゃんと映ってるっていいけど超楽しかった私犯人見つけた家私もしかも財布を見つけた家私も<笑>やばいーでね今からねい、はい、今日は1泊そのままこの駅のそうあの可愛い駅のねそうあの可愛い駅、ね、可愛い駅のホテルに泊まることになったので、うん、まずねホテルの、ね、目の前はこんな感じでねなんかねちっちゃい電車がある はい、俺たちちちちのだぜ俺たちそししてててて駅駅長さんが<笑><笑>駅長さんが<笑>駅長さんんがが<笑>見て見て見てあかわいいあすご い, <笑>かわいい、ね、いい い, ち い, ちいいめっゃよ壁かわいいね。 はい、いい室室え、うん、ですね。 ね、1回ちょっと入ったからね先生もとかね色々、ね、あったりするけど<笑>めっちゃ可愛くないですかえっこれ寝台列車じゃやっぱ寝台列車そのままになってるよね困 っ, っていたかったのですわーい上ゲットした<笑><笑>一番の秘密基地ゲットした<笑>癒される全然めっちゃ癒しじゃねはい